はいどうもこみです。さ、ま、て本日は関西クラクラクラブまたですね、こちらホームからお届けする形になるんですけども、えー、今日はですね、クイヒドラゴン系の戦術を中心に見ていきたいというふうに思います。まあ、中心というか、えー、4つリプレイがあるんですが、全部これですね。はい。で、クイヒドラゴンってまあ、今このドラゴンが強い環境の中、なんでクイヒなのって思う方がいるかもしれないんですけども、比較的ですね、あの対策がピンポイントでされにくいっていうのがあります。 あの食い火にあまり対策振りすぎちゃうと、他の戦術にやっぱ弱くなっちゃうっていうことから、ある程度食い火ってまあ技術がいて難しいじゃないですか。だから、もう、なんていうのかな、ミスをある程度誘発する罠を仕掛けておきながら、えっ、ー、と、全振り食い火っていうことはせずに、ドラゴンラッシュとか、そっちのね方のメジャーな戦術に皆さん対策を振っているケースが多いです。 で、まぁ、あ、いろんな配置をコピーしてきても、そういうパターンがよくあると思うんですけども。まで、あ、からこそ、このクイヒードラゴンっていうのが、あのー、幅広く、いろんな配置にまんべんなくこう刺さるっていう意味で、トッププレイヤーが非常に愛用している戦術になっているかなというふうに思って、本日はそこのね、お話をしたいというふうに思います。で、うちのクランジュとジョーカーさんがこれめちゃうまいんですね。この戦術がマジでうまくて。えーと、まずこれ1本目見ていこうと思うんですが、 これね、食い火をどこに入れるかがポイントです。あの、基本的には、あの、絶対ではないですけどね、あの食い火、外周歩かせることはしないんですね。あの、中に入れていくんですけども、今回ここから入れていきます。で、ジョーカーさんが見たポイントっていうのは、この中に入った時に、アーチャークイーンが相手のクイーン処理できます、イーグル砲を壊せます、透析機も壊せます、援軍も倒せますっていう、このね、えっ、ー、と、まあ、4つの仕事をできるところに着目したのかなというふうに思います。 であのもしも、ね、この投石機がこの辺にこうあったりしてアーチャークイーンが壁の中からこう抜けませんよっていう場合これはおそらくやらないはずですねこういう場面 に, に出くわしてしまうようであればあのっていうのはアーチャークイーンが横打ちされないことがこれ非常に重要で横打ちされないような、えー、場所に入って横打ちしてきそうな防衛を壊せるかどうかなんですねこれもアーチャークイーンしっかりとこれ投石を壊してますよね。 で、体力が減った時にはインビジを使って、ね、とレ イ, ジインビジの状態で体力を一旦マックスまで回復させるっていうね。まあ、いわゆる、その、ベホマとかケアルガと同じような意味ですね。<笑>あのー、スクエニーのゲームでいうところの。あの、クローク使うと確かに、ねと、一瞬で全回復するんですけども、これほんともう緊急回避。もう最後の最後ですね、クロークを使うのは。で、なるべくならクロークを使う前に、インビジの呪文を使って体力を回復させる。ここまで計算に入れながら、 一旦ねクイーンが蘇る前提でこの効果力は突破できるなというふうに踏んだっていうところですねまずその着眼点でそれを使うことによってこの辺のクロスも含めて主力の防衛をこう潰していくことができる。 で、唯一横打ちしてきたのはこっち方面ですね。ここに関してはキングを流し込んでいくことによってえカットするっていう感じですね。そうするとアーシャークイーンが必然的に壁を殴ってこの奥側に入っていくことがわかるので、これでタウンホールを取っていこうっていうね、このプランニングもまあお見事ですよね。あの壁を殴ることまで計算に入れているっていう感じです。これはもう完全に計算に入れてますね。あの、それをしたいから、させたいからこそここをキングで削ってるっていうことですね。 で、狙い通りしっかりアーチャークイーンはタウンホールまで食い火の状態維持して入っていって、レイジを使って、今一瞬ですね、これヒーラーにタウンホールのターゲットがあの届いちゃったんですけども、そこをフリーズで固めて、ビーズが切れる前にアーチャークイーンレイジをかけてタウンホールを早期撃破することで最後まで食い火を生かしていくという。これができちゃうとね、もう止めようがないですね。クローク残してインビジが残ってるんで、 でドラゴンライダーの残り方もこの数ですからね、すごいですよね、圧倒的な展開だ、こういうふうにあのクイーンのそのミスっていうのをせずにちゃんと運用できるプレイヤーであれば、あの取れてしまう戦術、かつ対策がまあ、そんなにピンポイントでクイヒードラゴンに振りにくいっていう今の環境、まあ、この2つがあのミックスして、 今、ジョーカーさんのっきみたいな、ま強烈な展開が生まれる、っていうね、そんなような戦術になってます。なので、まあ、極めがいのある戦術ではあるかなっていうふうに、個人的には思いますね。で、さっきは、あの、火力の高いところにアイで入っていきましたけども、また逆に火力の低いところを入れていくっていう方法もあります。で、えっと、今回のジョーカーさんの食い火っていうのは、こっち側ですよね。あの、透析系とかインフェルノとかがあんまりないところ。 なので、クイーンを一撃必殺でやっつけてくるように、えー、と防衛が少ないわけですね。ここを狙っていきます。まあ、相手のロイちゃんは怖いんですが、しっかりこれは0時状態で倒していきながら、クロスのターゲットとかは、えー、同じく0時、0時ヒーラー状態で回復力を上げて突破していく。ね、バーバリアンキング、これ、あの、外周部分を歩かせてますが、これ別にミスではありません。中に入れたかったんじゃなくて、外側をこうカットしていくことによって、アジャークイーンがまずこれ、えっ、ー、と、 あらぬ方向にこう、逸れてしまうことを避けるために、えー、壁の粒になんかアーチャークイーンが出ちゃったりするともう最悪なんで、そうならないようにカットをしているというところですね。で、さらに後ろからウッドランチャーを入れることによって、タウンホールまで壁を開けていって、アーチャークイーンがさらにこう中に中に進んでいく状態を作る。で、さらにこれ面白いのがね、このウッドランチャーでこの部分っていうのをこう、あの、カットしてるんですよね。 あとで、さらに上から来るドラゴンライダーたちもこうね、えっ、ー、と、アーチャークイーンが向かう方向に向かっていく。なので、こういうふうになんか遠征型っていうのかな。アーチャークイーンの、えー、と 射, 射程範囲っていうのが限定されて、そのまま中の中へこうね、入っていく。で、ドラゴンライダーとドランチャんと相まって中心部分に向かっていって、 別ののユニットが集結ししたこの中心部分で最大火力を発揮していくレイジ、トーム、フリーズガンガンガンって使っていって全部タウンホール周りを縦輪で残った防衛に関しては脱線で突破していくっていう感じですよねいやこのパターンうめえな本当にこれはねちょっとあのー、ウッドランチャークイヒっていうのはまあ、比較的よく見る 戦術ではあるんですけども、正直僕ね、ここまできれいに決まってる例はあんまり見たことがなかったですね。あのジョーカーさんのこの6 5番攻めはマジであのー、衝撃受けたっていうか、感動したな。発想ですよね、この、なんていうかな、パターンとしてまずウッドランチャークイヒーっていうものがある。で フィヒの後ろかららウッドランチャーをを入れてていって壁を殴り開けさせながらクイーンの進行上にある主力な防衛の体力を削っていくっていう、まあそういう概念の攻め方、まあこれは一般的、まあ比較的一般的だと思うんですけども、それをこうねちょっとずらす、インをこっちから出して入れていきながら、ランチャーをこの部分から出していって、こう、ちょっとね横を並列で、平行で歩かせるっていうパターン、これによってクイーンの えー、下方面のそれをなくしていってで上から来るドラゴンライダーとこうなるべくね一緒になって合流するような格好を作っていくっていうのはかなりうまいなーっていうふうに思いますねえとでもですねまずここのえカンクラでは2本ねジョガさんのアタックを見てもらったんですけどももう2本今日はですねちょっとつむぎ組さんに移動して見ていこうと思いますつむぎ組さんのダンホール14って本当世界トップクラスのプレイヤーしかいないっていうあの超 えー、っとエ リ, エリートって言ったら失礼だな、な ん, なんていうの、もう超凄腕集団なので、あのー、その中で出てくるクイヒードラゴンがどんな攻め方をするのか、あのー、ぜひね、見てほしくて、ちょっときに行ってみたいと思う。はい、こちらになります。で、小1さんのアタックですね、これね、突撃艦の使い方がめちゃうまいんですよ。 あのー、これ、イエティを使うんではなくて、えっと、中にゴッピンが入っていることによって、タウンホールを壊すのに呪文を全然使いません。で、ドラゴンを警戒するあまりですね、最近は、このタウンホールの裏側といわれるこっち方面ですね、こっち方面、奥側の方にトルネードがあるっていう村が多いので、ま、そこを逆手について、突撃艦短期タウンホールを落としながら、これめっちゃうまいな、これ。えっと、今、フリーズポイズンで相手のストライカーとスーパーカーゴイルをもうノーリスクで潰してきましたね。これはうま やばで、えっと、それをすることによって、タウンホールからの横打ち、これがなくなるので、えー、しっかりとアーチャークイーン、この壁の中に入ってくれさえすれば、クロスボンも壊せるし、奥のこの壁を開ければ、投石クイーン、えー、なんだ、エアスイーパーとか、この辺を一掃できるわけですね。こっちの対角も見れます。っていう感じで、ここに入った時のアドバンテージがめっちゃ大きいんですね、ここ。さっきのジョガさんが開いたあの区画と同じで、 区画にどう入れるか入れるときにまずターンホールが邪魔だからタンホールはなるべくローコストで落としましょう落としたあと、ね、そこに誘導するのにアーチャークイーンをここから出していって壁を2個を開ける逆側のサイドに関してはイエティとベビドラでそれぞれカットしていくということでアーチャークイーンが壁の外からに出てしまわないようにケアをするっていう ねでこうやって、えー、中心部分の方にさらにアーチャークイーン向かわせていくわけなんですけども、ここからね出すこの、えー、とドラゴンライダーの舞台の使い方がまたおも面白いとかうかうまくて、えー、とっと要はこの辺までこうクイーンでカットができているわけですね。こういうふうに。カットができているんで、まあタウンホールは突撃したんですけどもで。ここの外周部分をキングでカットするんですよ。この形なんか見たことありませんこれ。ディガホグと同じですよね。で、残ったこの隙間の部分に、 ドラゴンえしドラゴンライダーを撃っていくことによって、ドラゴンライダーたちのルートっていうのが、えっと、アーチャークイーンがさらにこの真ん中に今これ入ってきてるの分かりますかねこ入ってきてるんで、えっとここまでこうアーチャークイーンが壊してくれる、キングはこっちを壊してくれるということで、こういうルートが綺麗に出来上がるんですね。これがね、うめえ。<笑>うまいあの。さっきジョーカーさんは、えっと クイーンを、えー、伸ばすためにキングを使っていたんですけども、長一さんはドラゴンライダーを伸ばすためのキングの付け方っていうのをやっていましたよね。でどっちがいいっていうのは一概にこれ言えないと思うんですけども、まあ、今みたいにキングを外周歩かせて、アーチャークイーン、クイーヒードキングでドラゴンライダーをサンドイッチさせるっていう、この構図っていうのは、まさに、えー、とディガホグで よ, よく見られる形ですごくね、強いパターンの一つでもあるんです。 ねなんで、そのパターンにはめることができたっていう点で、かなりえこのプランニングの刺さり具合が見て取れますし、この攻め方ができるようになると、もうあれですね、今度えドラゴンが弱くなったりなんだかして、デ、え、ィ、ー、ガホグの次第とか、いうふうにまた戻ってきたとしても、ディガホグが全然、あのー、ユニット代わりだけで使えちゃうっていうね。 感じになるので、なんか、可能性のある、その、攻め方かなと思って、練習したくなるアタックではある気がしますね、これ。で、やっぱり今見てもらった、その、なんていうのかな、えー、突撃艦の、うんと、ゴブリン、えー、っていうのもすごくうまいんで とね、これ、あのー、すごく重要テクニックだと思うんで話をしておくと、これ手前にこうストレージがあると、ここで突撃感音が起こったりするリスクっていうのがあるんですね。そうすると、タウンホールが壊せないと。なんだけど、それがもうほぼほぼないことがわかっているので、正一さんここに、えっ、ー、と、バルーン1個当てて、ここのスペースにあるホーミングだったり、これね、まあこれは多分ないと思うんだけども、チェックしたって感じですね。チェックしていって、えー、突撃感をこの隙間から投げていくとどうなるかっていうと、えー、これ、 と、まあうん、とっ対空砲が届かないエリアですねこの、この直線上のこの部分で、直線上だから、届かないで、かつ、トルネードトラップがこの隙間のここにあったとしても、ぐるぐる回ってるうちに手動でタンホールの上にドーンってアップして落としちゃえば、この、えっと、ザクエリの、えっと、タンクにゴブリンが向かうような位置に落とさざるを得ないっていう事故は避けられるわけですね。 でそれが分かっているからこそ、これ短期で突撃艦をこれ突っ込ましていって、で、おまけに援軍まで連れちゃってるもんだから、そこにポイズンをフリーズかけてきっちり処理していく。この辺の臨機応変な判断がマジでうまいし、これは、あのー、ドラゴン系の戦術を使う上でも、えー、まあ、このクイヒドラゴンに限らずですね、すごく便利なテクニックなんで覚えておいてもらうといいかなっていうところはあります。で、もう一個はですね、モカさんの釣りですね、見ていきたいというふうに思うんですが、 これもね、やっぱり、あの、コツがす、あの、詰まってるなっていう感じで、突撃艦でこの、うん、投石器を落としていくんですけども、普通なんかドラゴンを使う場合って、あんまりこう、陸のね、イエティとかを使いたくないっていう風に直感的に考える方が多いと思うんですが、これ、考えようで、とクラン城のある、この、えっ、ー、と、エリア内に、イエティが入んだけど別に陸の援軍を呼ぶこともないので、えっ、ー、と、こういう風に、 イエティを使っちゃうっていう考え方もありますし、クイヒーをその後展開する場合っていうのは、仮に援軍釣っちゃっても、クイヒーでまあ、ほぼほぼノーリスクで処理ができてしまうので、えっ、ー、と、イエティを、まあ、空戦術のドラゴンっていう空戦術を選んでるんですけども、クイヒーを混ぜることによって、陸に対するその、なんていうのかな、懸念を払拭できてしまうっていう点ですね。これが大きいかなと。 で、えっ、ー、と、バオリアンキングの使い方は、さっきの1、2本目のジョーカーさんと同じで、アーチャークイーンを伸ばすために使ってますね。このサイド側はこっちをカットしていくわけなんですけども、このキングの使い方って、いわゆるクイヒーラバルと同じ使い方になっています。で、クイラバルをするときって、こんな風にキングを使ってアーチャークイーンの、えー、横打ちをされそうな場面を減らしていく。で、かつ、えー、アーチャークイーンが反れないように、ちゃんと向かわしたい方向に向かうようにカットをしていくっていうね、えー、2つの意味を持ってやるんですけども、 まあ、その効果っていうのを今回もふんだんに使ってますね。フィットもちゃんと切れたタイミングでキングが落ちる。使うタイミングもバッチリですね。でさらにアーチャークイーンが壁の外からこれタウンホールを殴れるっていうところがまたポイントで、でこの、ね、壁の外から殴ることによって、えー、とタウンホールの爆破ダメージだったりポイズン効果っていうのをもう無意味なものにしちゃうんですね。これ爆発して今ポイズンが、えー、と発動しましたけども、 実質ここにアーシャークイーンが到達する頃にはポイズン切れちゃってるんで、ポイズン交換意味ないんですね、もう事実上。っていうことから、残りのユニットたちが当然、えー、タウンホールに当たらずに済むから、えー、ポイズン交換はやっぱりこれまた、えー、意味ないものになるし。 うん、で、アーチャークイーン本体も、このポイズンの上に乗らないから、伸びが違うし、っていうことで、食い火を使う上では、なるべくポイズンの効果範囲内にアーチャークイーンが入らないように、こう、誘導していくことができるんであれば、いわば壁の外から抜けるんであれば、抜くプランを選ぶっていうところで、モカさん、かなりこれ、あの、こだわったポイントなんじゃないかなと思うんですけども、こだわってなかったら、モカさんごめんなさい。<笑>いや、違うよ、みたいなね、あることもあるかもしれませんけども、多分そうだと思う。この壁の外からの打ち方っていうのは、 もうすごい綺麗だったし。 まあ、そんな風なね、えー、ところっていうのを、えっ、ー、と、着目しながらクイーンルートを作っていく。で、そのクイーンルートを歩かせていくときに、ちゃんとアドパンテージが取れるルートになってるかどうかってことですね。相手の投石器とか、えー、インフェルのクロスボこの辺をきっちり、あと、まあ、ドラゴンライターを使ったりする場合には、対空砲もかな。をしっかり降りながら進んでいけるルートなのかどうかっていうところ。これが見えてくるのであれば、えー、クイヒードラゴンっていう戦術の選択肢が得られると思うし、今回のケース、 やっぱそうですよね。えっと、こう、対空砲がここに1本あって、アーチャークイーンもいて、ドラゴンライダーでアーチャークイーン殴れないので、アーチャークイーンが倒せます、インフェ倒せます、えー、対空砲を壊せます、突撃、えー、投石も壊せます、タウンホールも壊せますと、という本、ね、もういろんなところがやっぱりこのルートで壊せる。えー、というところが見えてくると、えー、このドラゴンライダーのルート作り、プラス邪魔な点滴施設が、えー、と排除できて、 これは前回ま伸びるなっていうプランニングが描ける。で、最終的にはドラゴンライダーめっちゃ残ってましたからね。あの、クイヒーってやっぱり、あの、こういうふうにうまく運用ができる人が使うと、圧倒的にこ う, いう余力が残せるっていう意味で、まぁ、あ、どれだけその、えっ、ー、と、戦術としてのポテンシャル の, の高さがあるのかっていうのは、見てもらってすごくわかりやすいと思うまあ、その分難しいので、あの、対策がされてなくても、えっ、ー、と、予想外な方向にクイーンが行っちゃって事故するとか、まあ、いうケースは多々あります。 なんですけども、そこを超えてある程度コントロールが効いてくると、今見てもらったような攻め方っていうのが自分でもできてくると思うのでね、ぜひ参考にしてもらいながら試してみてもらえたらなというふうに思います。すごくね 今回の動画っていろんなテクニックが混ざってたと思うんで、そういう細かいテクニックも、ぜひね、えっ、ー、と、普通のドラゴンラッシュだったり、あとは、うん、まあ、他のいろんな戦術ですよね。そのペッカイエティをするにしても、ペッカイエティ、ペッカイエティもそうかな<笑>。とペッカスパービスとか、陸の戦術をするにしても、いろんなチップスが散りばめられていって、それが参考になったと思いますんでね、ぜひ役立ててもらえなというふうに はい。というところでですね、本日は、えー、クイヒードラゴンの戦術を中心に、そこに含まれている、まあ、いろんな小技みたいなものっていうのを、えー、こう、つまみながらですね、話をさせてもらいました。かなり、あのー、中身が濃くなってしまったんじゃないかと思うんですけども、今参考になるポイントいっぱいだと思うんで、 ぜひ、えー、とチャレンジしてみてもらえたらというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、こんなふうにですね、タンフォロー12から14までのえクラン対戦の解説系の動画え中心にやっております。で、えー、とこれからもですね、えーと、このような感じで皆さんの参考になる動画を出していきたいというふうに思っておりますので、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、えー、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。